平らげ砕きにりさよ光つくよつくよ伸び栄えようと幼き姿に母思う生きよ生きよ生き よ, 生きよ そうじゃそうじゃ。